平成30年2月27日、第13回九州ジオパーク連絡会が阿蘇市のホテルで開かれ、2019年度に開催される日本ジオパーク全国大会開催地に大分のジオパークが立候補することなどを決めました。会議に先立ち、九州各地のジオパーク推進協議会のメンバー22人が阿蘇ジオガイドの案内で、 南阿蘇村の縦の渓谷ジオサイトを訪れ阿蘇橋の崩落や近くを走っている活断層などを見学しましたそして阿蘇市のホテルで九州ジオパーク連絡会を開きまず阿蘇ジオパーク推進協議会 会, 会長の佐藤阿蘇市長が挨拶して会議が始まりました会議では九州ブロックから佐藤阿蘇市長ら4人を 日本ジオパークの理事と幹事に推薦することや2019年度に開催される日本ジオパーク全国大会の開催地に大分のジオパークが立候補することなどを決めましたさらに桜島近江湾ジオパーク推進協議会が今年の8月11日にハイフェスを開催することなども決めました